私のコンサートにようこそお越しくださいましたままたふみですピアノは物心ついてないくらいから今までまあ23年ですからは今年25歳はい聴<笑>きたいこうカットするでしょ、<笑><笑>ここにピアノがあります ボスノルボーファーです、ね。ベイゼンドルファーです。惜しい。惜し い, 惜しいですね<笑>、うんあの。一般の国産のピアノとは全くタッチが違うんですよね。<笑><笑>失礼します。